い, い、ねね、ーはい、それでは一斉に鮭サンバ参りましょうみんな一緒に鮭サンバ。 みんなでしっかりしただよ。 だから。 はい出ましたけど。